皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2021年12月29日、パニカルムも一段落したので、ようやくトリニティに集中できます。戦士のランクが2になりました。後半戦も頑張りましょう。今回の青色報酬は全部回収できましたので、カプセルを割りに来ました。今回のトリニティもなかなか苦戦させられています。ガタラが強いとか大嘘です。 対戦回数が多いからかもしれませんが、いつもブルーとオルフェアにやられている印象です。今日も3勝するまでやっていましたが、全部で20戦くらいやっていた気分です。とりあえず年が変わるまでに10勝の実績を終わらせようと思います。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。